かなり前から気づかれていたことだとは思いますが、いよいよ一般人にもバレちゃったと見え、何とかして話をそらそうと躍気になっている模様です。どうも、政治いろいろの学部です。ロシアによるウクライナ侵攻によって、憲法9条がある限り、 日本は平和だという主張が大嘘であることがだんだんと一般の人々にも浸透しつつあります。この状況に危機感を覚え、あちらこちらで大声を上げている人々がいます。産経新聞の記事を引用します。共産党の国田啓事国対委員長は2日の記者会見で、アメリカの核兵器を 自国領土内に配備して共同運用する核共有、ニュークリアシェアリングに関する議論をめぐり、断じて許すことができないと述べた。自民党の安倍晋三元首相や日本維新の会の松井一郎代表らが議論の必要性に言及しているが、核兵器を使うのは断じて許されないという世界の流れに逆行する 犯罪的な発言だと述べた。とのことです。憲法9条がある限り、日本は平和だと言い続けてきた共産党。まさに今、阿鼻共感といった感じですね。そもそもからして、反米をある意味当然としている共産党が、アメリカが作った憲法9条を5条大事に守るということ自体、なんだか 死に滅裂といった感じがしてしまうのですが、この国た氏の発言などを見ていると、共産党が憲法9条を堅くなに変えさせようとしないのは、日本の国益を考えているからではなくて、中国や北朝鮮の国益にかなうからというのもあり得ない話ではないと思ってしまいます。憲法9条の陸海空軍、 その他の戦力はこれを保持しないが現実になれば中国や北朝鮮は安や す, やすと日本を占領できますからね。日本共産党の真の狙いは日本を無力化し中国に差し出すことだと言われても頷いてしまいそうになります。さて、国田氏の主張ですがまず国田氏個人の断じて許さないなどという意見は ティッシュペーパーよりも軽いということが言えます。許すか許さないかを決めるのは国田氏ではありません。有権者です。国田氏にできることがあるとするならば、正々堂々と論人を張って有権者に訴え、過半数を取ることです。次に国田氏は、核兵器を使うのは断じて許されないという世界の流れに、 逆行する犯罪的な発言だと言っていますが、核の抑止力を持つことがなぜ核兵器を使用するにつながるのかさっぱりわかりません。国た氏はおそらく知らないと思いますが、世界には相互破壊拡張の概念というものが存在します。核兵器を保有して対立する二カ国のどちらか一方が先制的に 核兵器を使用した場合もう一方の国家は破壊を免れた核兵器によって確実に報復することを保証するという概念です。この相互破壊・確証の概念が成立した二国間では核戦争は起き得ません。むしろ安倍元首相の核共有議論を進めるべきという発言はこの相互破壊・確証の概念を 利用できるかどうか議論を進めようと言っているに等しいのです。国た氏のように核兵器保有イコール核兵器を必ず使用するという短絡的な考えが通じるのであれば、プーチン大統領はすでに核を撃っているでしょう。プーチン大統領がギリギリのところで留まっているのは、この相互破壊確証の概念を かろうじて理解しているからであり、そういった意味でも核による抑止力は有効と言えることができると思います。同じ共産党の小池書記局長も何やら意見を述べていますね。こちらは共産党の機関紙赤旗に掲載されていた記事です。赤旗の記事を一部引用します。日本共産党の 小池晃初期局長は28日、国会内で記者会見し、ロシアによるウクライナ侵略を踏まえ、安倍晋三元首相らが核兵器の共有や憲法9条改定に言及していることへの受け止めを問われ、ウクライナ危機に乗じて憲法9条を変えよ。敵基地攻撃能力を持とう、核まで持とうというのは力の論理に、 力で応えるというやり方だ。これらを否定した国連憲章、憲法9条のもとで許されない議論だと指摘しました。その上で、憲法9条は日本が再び侵略国家にならない決意を示したものであり、自ら戦争を放棄して戦力保持を禁止することで、世界平和の先駆となろうという決意が込められていると強調。 ウクライナの危機に乗じて憲法9条を否定し敵基地攻撃能力の保有まで言い出していることは日本を再び侵略国家にするような非常に危険な議論だと述べました。とのことです。まあ、先の衆院選で立憲共産党を組織し躍進を狙った結果大惨敗を期しおまけに選挙後には立憲民主党から なかったことにしてくれと言われ、立憲民主党最大の評伝であった連合からも、共産党と手を組むなら応援しないとまで言われている共産党です。弱り目にたたり目とはまさにこのこと。憲法9条に関する嘘800もばれ、発狂したくなる気持ちはわからないでもないですが。小池氏の論ですが、まず、ロシアのウクライナ侵攻を ウクライナ危機に乗じてと言っているあたり失礼千番です。憲法九条改正論はウクライナ危機よりもはるか以前から出ていましたし、無理やり言うのであればウクライナ危機によって目が覚めた、気づかされたと言うべきでしょう。それを乗じてなど馬鹿にするにも程があります。小池書記局長の新定見たりという感じですね。 小池氏にしろ、国田氏にしろ、どうもその根底には、日本悪玉論、日本以外すべて性善説の国という、拭い難いほどの勘違いがあるように思えます。日本は常に悪者で、核兵器など持ったら、その瞬間に侵略を開始するという大前提から一歩たりとも先に進めていないのです。仮に日本が核を持ったとして、 それをすぐ撃つような愚器を行うと本気で考えているんだとすれば、小池氏も国北氏も相当頭が悪いと言わざるを得ません。核を持ったらすぐ撃つという小池氏や小田氏の考えが正しいとすれば、なぜプーチン大統領はいまだに撃っていないのでしょうかいや、小池氏や小田氏は日本人だけは核を持ったらすぐ撃つとでも言いたいのでしょうか だとすれば、これほど日本を馬鹿にした発言もありませんね。全世界が核の使用法は抑止力でしかないと分かりきっているのに、一人日本だけが核は持ったら使用してこそだと思っているというわけですから、日本人はそんなに馬鹿じゃないと思いますよ。憲法9条によって日本は守られているという共産党の主張は、 ただのまやかしだということが今回のウクライナ危機で明らかになりました。この次に行うべきはタブーであったことに恐れず、どうすれば強大な抑止力を持ち、他国から侵略を仕掛けられないようにするべきかということであり、その一環としての核共有もしくは核保有は避けられない議題です。 小池氏や国田氏に問うてみたいです。仮に核の抑止力を使わないとした場合、日本を狙う勢力の侵略をどうやって食い止めるべきかと。話し合うなどという馬鹿な答えはやめてくださいね。話し合いが通じないのは今回のウクライナ危機で明らかになっていますから。ということで今回の動画は以上になります。ご視聴。